ディスターブドボード来ました。近くの発電機で様子見しましょう。私しか叫んでない、キラーはドクターね。えー、そっちから来るの 2階にいる違うわ1階だったわ めてくれた今のうちに狂気度下げましょうあ宝箱救急キット出るかも触れないなんで触れた 出なかったわ最初は早めに救助行こうかしらあら追われたと思ったけど救助来てくれてるわ 交換ししときましょちょっとロッカー入りたいわ早く発電機探さなきゃ。 これは私が助けなきゃ。建物の中でチェイスしてるこっちに来てるじゃない。 全然逃げられなかったわ、うん、いつの間にかあと1台マ、うんま、ずはジェイクが狙われてる猶予、うん、持ち、うん、ありがとうスティーブ ドクター来ちゃった竹は私じゃない仲間が担がれる前に起こすわ竹変わっちゃった 遅すぎよ私。ノーワンある？スティーブ来てくれたの？ありがとう。 ゲートも怪我してるわ。治療は二人に任せて私はゲート確保ね。ジェイク頑張って、肉日でしに行くから。いたわ、ジェイク。 隅っこに追いやられてる肉壁が難しいわいやー板がないから次につなげないあスティーブ治療できなかったちょっと待ってて めちゃめちゃせかされてるわ。早早く早 く, 早く笑わせないで。こっちに来たわ。肉屋で治療が進まないわ。ジェイクを放置して、スティーブが狙われてるわ。 帰ってきた治療しなきゃ助けに行けないわネア、ね、触らないで喧嘩売ってんのあさっきの私ケイト私たちが行くまで待ってて ジェイクがバレてしまったわ。助けてくれた。ゲートは両方すんめね。救助して狙われちゃったのね。ゲート開いてなくて全ダウンしたらまずいから、そろそろ開けとくわ。 今のうちに逃げましょう逃げ切るにはゲートが遠すぎるわこっちよスティーブ。 負傷状態で行ってもお荷物になっちゃうわまだ書づりだから全員万全な状態で行きたいわジェイク逃げてこれたのねケイトはどこなの いたわ。あ、まずい。ステイブ、ナイスすぎるわ。 you <music>